こちらは上等型の猫カフェということで、もらわれていた子も多いんでしょうか。そうですね。はい、今まででまああのちょうど四十匹。ええー、<笑>すごいですね。<笑>はい、はあ。リンゴ猫の命を救って新しい家族とつなぐために、あのリンゴ猫専用の部屋を作るためのプロジェクトを立ち上げました。 目標金額はですね、えー、と一部屋作ることと運営費に充てさせていただくために80万円おお願いいたしております。ワ、ね、ンワンちゃん猫、ね、ちゃんと仲良く暮らすための30分番組「ネコワン」。 ネコワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします今日は保護猫カフェニャコットにお邪魔してリンゴ猫についての新しいプロジェクトのお話を聞くよ保護猫の自由研究をしたご家族にも出会いました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 オープンしておよそ1年が経った上型保護猫カフェニャコットこちらは譲渡型の猫カフェということでもらわれていた子も多いんでしょうかそうですねはい今まででまああのちょうど40匹ええー、<笑><笑>すごいですね、はいは それカフェにお見合いに来てもらってもらってみようかっていう流れでそうですねもともと何かしらで猫さんを飼いたいなとか2匹目も飼いたいなってあの何かを思ってくださる方が来店してくれてで、まあ、その時にみんなそれぞれ不思議なんですけどそんなどの子も、うん、みんなね同じようにお膝に乗るわけじゃなくって。 あのお客様にはなぜかあの子が行くとかなんかそ う, そういうのがあってあのご縁に結びついて、はい、ありがたいですすごいですねそうですねまさかちょっと本当十10匹か20匹いててああ御のじやなと思ってたんでま あ, あのシンプルに倍なのでいやこの1年を振り返ってみてオープンして以来どうですかいや本当に 初めもどうなることかと思ってたんですけど、やってよかってかたなと思いますこの度新しいプランが持ち上がったということで、はい、そうですね、本当、その地域猫活動してる中で、あの捕獲した子がですね、あの保護せざるを得ない。 ことこにになってじゃあ、まあ、血液検査基本的にします猫エイズ猫発熱病を検査するんですけどそしたらですね陽性が出て猫エイズ の, エイズの、はい、そうです猫エイズの陽性が出て猫エ、まあ、イズって、まあ、あの全国的に有名なあの保護猫カフェの方がの団体さんがあのリンゴ猫っていうかわいいネーミングをしてくださって。 あのまあ、理解を進めようでリンゴ猫にも、まあ、基本的にアニマルライツありますのであの新しい家族を見つけるための部屋を作りましたとかそういう活動されてるんですねで私もその活動は知ってたのであこれはニャコットもそのリンゴ猫さんの部屋を 作, る作れっていうことかなと思ってあのそのプロジェクトを か、なんと か, <笑>にゃ ん, とか<笑>にゃんとかやってみようということでまあお金もないけども、まあ、こうそこはちょっと皆さんのお力を借りさせてもらってまずまず受け入れからそしてその子たちの居場所を作るとともにその啓発活動もできていったらいいなと思いから、はい、CM のあと新しいプロジェクトを発表 うち古くなっちゃったね、うん。そうだ、ちょっと待っててね。ええー、なんだこの行列。ゲース平岡工業。最高は。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。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 ネコエイズっていうのはネコエイズウイルスのウイルスを持っていることですねであのネコエイズウイルスに健康な猫コが、まあ、多少入ってもその日々の免疫力で淘汰されていくんですけどやっぱりその量が多かったりするとそれに免疫力が勝てずあのその体内に住むことを許してしまいますそうするとですね あのまあ、検査した結果、猫エイズ、陽性反応が出て、でもこれ、陽性反応というのは発症とはまた別、で、ここの中にいるというだけで、まあ、悪さは何もしない状態ですね、猫エイズっていうのは潜伏期間がですね、まあ、あの10年から15年、まあ、10年以上かかると言われて、も, しもちろん早くもいるんですけど、まあ、大体10年以上かかると言われてます。ですので、すの 今猫の平均寿命がです、ねまあ、15年ぐらいなので、検、ま、事、あ、を全うする子もあのとても多くいます、そしてあの免疫不全、ネコエイズっていうのは免疫不全で、一気に免疫がゼロになるんじゃないんですね、免疫が少しずつ落ちていく、まあ、これはあの人間も、猫もそうですけど、その老化ももちろん免疫力が落ちる、ただ、ネコエイズの場合、そのスピードがやっぱり速いし、あの 病的でであるとということであのガットは落ちますけれどもやっぱりその一番の敵はストレスなんですねでお外の猫っていうのはすごくストレスフルですまず今日何が食べれるかお腹も減っている暑い寒い喉も渇いている寝るところもちょっとしたものとかだったらすぐ起きないか熟睡できないっていうことでお外の猫っていうのはですねすごくストレスフルです そししたらネコエイズを持ってるる子はです、ね、発症しやすすくなるんですねそうすると、ネコエイズっていうのは今さっきも言ったように、免疫力がなくなっていく病気です。一気にガッと症状が、力症が現れて死に至る病気じゃないんですね。少しずつ弱って、最後は苦しみながら死んでいってしまう、かお外の子にとってネコエイズっていう病気はとてもかわいそう。 エイズの子はみんな保護してあげたいぐらいの子たちなんですねですのでそういう病気です<笑>人間にはうつらないんでしょうかっていう質問ありますよねすそうですねあの株が違いますので症状とかそのエイズっていうその基本的なあれは一緒なんですけど株が違いますですからあのうつりません、うん あのリンゴ猫専用の部屋を作るためのプロジェクトを立ち上げました目標金額はですねえー、と1部屋作ることと運営費に充てさせていただくために80万円お願いいたしております合計5匹からスタートしてまあ本当<笑>平和にのんびり暮らしてもらうような部屋を今大工さんに作っていただいてます 4.5 畳ぐらいの部屋でとにかく猫さんはあのそのお外が大好きお外見るのが大好きなのでとに、はい、かく私が大工さんにリクエストしたのは、まあ、窓をたくさん取ってくださいでもそのやっぱり日々ね狭いあの部屋でいるっていう感じじゃなくってそこで自由にあのお外と見ながらのんびり暮らしていけるように。 そんな部屋を目指してもらいました。この三角のとこがすごい工夫してある気がします。そうなんですよ。これがなんか何なんですか？えー、っとあの余裕のところ。うん、そうです。二重扉。あーやっぱりこの人がう入って、うん、閉めて入るっていうふうにしないと、うんうん、そうなんだ。 この扉との間が狭いと、うん、結局1枚突破したら2枚も突破できるみたいな1 <笑>回ここでしっかり入ったら出すみたい な,、うんなるほどうん、ことができるので大事なスペースやそうですねここがもう し, しないと、うんやっぱもう ぐだぐだになってしまう。10年経っちゃく、今日もまた一緒におるわ、みたいな、<笑><笑>何のことかわからない。で。そっちが完全なはいリンゴ猫さんスペース。そうですね。ちょっと元気つけましょう。あそうですか。すみません。ありがとうございます。明るいから、あれかもしれない。あんまり関係ない。<笑><笑>いや、明るくなりました。あ、もう壁が結構張られてる。そうなんです、ね。 本当はあのー、本当斜めにしてもらって、ギリギリまで、はいあのえーはい。窓が面白いですね。なんかあの、さやさんすごい工夫してくださる方で、はい、こんな面白いんじゃない、あんないいんじゃないって言って。してくださってます、可愛 い, いですよ ね, ね、えー。ちょっと入ってみたくなる、お部屋だわ、人間も。でしょうん、そうなんです。 心地がいい空間になっ、ね、れると思いますこれ80万で作ってくれるんだいや本当にりがたい安くしてくれてませんすごい安くしてくてす、ねね、<笑>リンゴ猫さんも本当他の猫さんと同じようにとっても魅力ある可愛い生き物ですこの子たちのためにあ<笑>生きる権利を楽しむ権利をぜひ 機会を与えてあげたいと思います。ご理解とご協力よろしくお願いします。で、そのご支援はあのお振込みでも構いませんし、あの直接持ってきていただいても構いません。ぜひご支援いただければありがたいです。よろしくお願いします。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 NPO 法人フェロージョブステーション主催の「スマイルプロジェクト」というイベントが行われました障害のある子どもたちが人生を豊かに過ごすためにできることをテーマに88社が協賛32社がブースを出展。 私自身が、えっと、障害福祉に9年携わらせていただいてましてでその中でこう保護者さんとの関わりがすごくありましてその中で一堂に保護者さんが言われるのが我が子の将来に対する不安将来働き口はあるのかなとかもっとその先を行ったらこう私が死んだ後にこの子が生きていけるようにこう知ってくれるようなところはあるのかなっていう。 不安を聞いたときに、何かできないかなって思ったのが、最初のスタートでした。そして、今回のイベントなんですが、ねうん、どういった構成というか、はい、になってるんですか。はい、えっ、ー、と、ご覧にいただくように、たくさんの企業さんや福祉事業所さん。あと、福祉サービスを提供している事業所さんにも来ていただいて。まあ、我が子が大きくなったときに、まあ、まずはこれだけ。 興味持ってこう働きかけてくれている事業所さんだったり企業さんがいるんだよっていうことをまず知ってもらえたらいいかなっていうのがありますで実際にこうブースに座っていただいてそれぞれの企業さんや事業所さんではまあどういうお仕事があるのかだったりとかまあ今からこう我が子にしてあげられることどういうことなんかなっていうのを それぞれぞの立場からお話しいただく中でちょっとでも将来に対する具体的なイメージであったりとか今我が子に対して子育て前向きに頑張ろうって思ってもらえるようなきっかけを作れたらいいなと思っておりますこれだけたくさんの企業さんが障害をお持ちの方々を雇用しているってことなんですか、はいえー、と雇用されれているるとこころもあるんですけどこれから 雇用したいなって考えてくれているところもはいあります。なんで興味を持ってくれている会社さん、企業さんに集まっていただいております。トロイの t シャツでそうなんです。ここでお揃の t シャツも作らせていただいてちょっということは今年からなんか定期的に開催するっていう感じですか？そうですね、えっと実は？ これは1回限りのプロジェクトじゃなくて、本当、来年、再来年につないでいってこそ価値のあるものだと思っているので、今回、参加してくれた方に、あこれに参加してよかったなって思っていただいたり、すごく楽しみなイベントだなって思ってもらえることが、すごく一つの自分、自分たちにとっての成功かなとは思ってます。教育から就労支援そしして雇用に至る一貫した あのサービスを提供させてていいただいておりますそしてイベントの中では特別講演会が三好理事長の挨拶でスタート社員全体のうち7割程度が障害のある社員だという神奈川県に本社を置く日本理化学工業株式会社の代表取締役大山隆久さんの Zoom を使っての講演会が行われました これは太すぎるからダメだめだよ。今度、真ん中過ぎて、下まで行っちゃったら、今度太すぎるからダメだめだけどこれは真ん中で、止まる兆候はオッケーだよって言ったら、これ真ん中で止まってるんですね。ってことは、これはその、検査で、オッケーだ。皆さん、今日初めて、ね、この中国の見学んですけど、これいい条件っなって、今分かりましたよね。うん、だから、皆さんもそうなんです。一応それ。障害のある社員 が, 今が、今ある能力で仕事ができるように。 作業方法の工夫や改善をすることが障害者雇用のの継続の秘訣だだと伝えてくださいました障害があるからとかないからではなくこうみんながこう生きてて楽しいなとか充実感を感じられるような地域づくりをしていきたいなっていうのをすごく心に思ってますので是非、はい、ご興味のある方は是非ご来場いただけたら嬉しいと思います。はい 今後のなんか活動予定っていうのは、どこかにこう検索したりできるんですかあそうですね、えっと、ホームページの方で、あの l l o ジョブステーションと検索していただいて、はい、あのページご覧にいただけたらと思います。ハンディを持つお子様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 ハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます再び保護猫カフェニャコット東音から若宮さんご家族保護猫カフェニャコットで保護猫の研究をしたんだそうですどうしてあの猫の研究しようと思ったんですか 飼っているこのスケが捨てられてかわいそうだと思ったので、猫について調べ保護猫について調べたいと思いました。お父さんお母さんどうですか保護猫のことについて調べる息子さんの様子見ていやとてもいいことを調べたと思います。<笑>はい、お父さんお母さんも猫好きなんですかはいそうです。<笑> どうしてあの保護猫を買われるようになったんですか。その買うつもりは最初はなかったけど、もう見て<笑>、ええ、もう可愛いすぎて。そうなんですね。ええ、近近所に捨て猫がいて、あのその近所の方が困ってたので。じゃあうちで一匹だけならって言って帰ったのが初めてです。<笑>猫の新聞を書きました。猫の新聞、どういうこと書いてあるんですか。 え、保護猫の人とかは保護猫のことを研究したんですかはいおどういうことをこれに変えてるかテレビ見てる人に教えてくれませんかえー、猫の殺処分数や譲渡数です、うん、へもしよかったらちょっと呼んでくれませんかテレビいいっぱいたくさんの人が見ているので僕の家では2年前から捨て猫を飼い始めました 名前はここのすけと言います。もふもふしていて面白いくてとても可愛いです。でも、ここのすけのように捨てられる猫は多いのか気になったので調べてみました。そしてこのようなグラフを見つけました。日本の猫の殺処分数は減ってきています。少しずつ殺処分される。猫が減ってきているのは嬉しいけど。 1年間に2万頭も殺処分されているのは悲しいのでもっと減ってほしいです保護猫のことについてもっと知りたいと思ったので保護猫カフェに行って話を聞くことにしました豆知識で地域猫はという猫がいて特定の飼い主はいないけれど地 域, 地域住民が共同で飼っている猫だよ 人懐っこい地域猫は悪い人に狙われやすいんだってだから懐かない猫よりも懐っつく猫の方が保護する必要があるんだってへえ豆知識になりました こ, この辺も教えてください保護猫カフェミャコットにインタビューに行きました保護猫カフェが保護猫カフェとはどういうところですか えー、答えはカフェがついているけれど飲食中心ではなく捨て猫をレスキューしたり保護猫と飼い主さんが出会うためのお見合い会場のようなところですうどういう活動をし て, していますか、はい、愛媛県動物愛護センターなどから殺処分されそうになっている猫を保護しています 去年の9月にオープンして約40頭の猫を譲渡してきました保護猫カフェを開いたきっかけは何ですか以前猫を保護している友人に会いに行った時引き取り手のない猫の多さに驚き少しでも力になりたいと思ったのがきっかけです保護猫施設は現在愛媛県には松山にしかないので すべての主張にできるようにお手伝いをしたいです。ここで年間60頭以上を譲渡を目指しいつか殺処分される猫がゼロになることを願っています。はい、ニャコットの中の様子人懐っこい子が多く手の匂いを嗅がせてご挨拶した後たくさんなでさせてくれましたかわいかったです。 猫じゃらしを持つと、たくさんの猫が寄ってきてくれました。猫じゃらしを追いかけたり、飛びついたりして遊んでくれて、とても楽しかったです。小さい子も結構いました。この写真の子は、僕とたくさん遊んでくれた子で、抱っこもさせてくれて、可愛かったです。保護猫活動について、大野さんのように、 保護猫活動をしている人たちのおかげで譲渡数はこの10年でずいぶん増えていると思うので嬉しいですこれからも多くの人に保護猫カフェなどに行ってもらって譲渡が進み幸せに暮らせる猫が増えていってほしいと思います今回調べたことから保護猫活動は成功していると感じました僕も大野さんと同じで殺処分数がゼロになってほしいです 助をこれからも大事にしたいです。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 飼う前には最後まで責任が取れるかしっかりとす。